踊っていただきましょうよさこいまいち原の皆さんで君の思いどうぞはいお待たせしました千葉県は道原市千原内からやってまいりましたよさこいまいち原です精一杯演奉いたしますのでよろしくお願いします<笑>はいどうぞはい 今日鳥を務めさせていただくということで、こんなに光栄なことはないかと思います。たくさんのお客様ご来場いただきまして、本当にありがとうございます。今年のバイチャラのテーマは君の色と書いてえ黄身色思いという言葉です<笑>、えー、最後までどうぞクリックご覧ください。それでは参ります。養蚕海バイチャラ2018黄身色思い。ごめん げてくる「い愛しいあなたの心の声を強く叫びて」 「野菜園やさのど」 Thank、you 私が出るか とういいしいてのおがよささこまた皆ん、ありがとうございましたしいしまい以上をもちまして本日エントリーいただきました全てのチームの演舞が終了いたしました。